6代目です畳を剥いたことありますか、えー、和室に敷いてある畳です畳の裏に文字が書いてあるのを見たことがある人もいるかと思いますあれはですね、えー、畳の場所を示しております実は畳というのは同じ部屋でも1枚1枚サイズや形が微妙に違うんです青畳工房六代目例えば この畳も、この畳も、実際はサイズが変わります。真ん中の畳を、まあ基本的には直角の畳で作って、で、その後は周りの畳寄せという、まあ木の部分ですね、その辺の曲がりに合わせます。大工さんも全てを直角に作るというのは無理なんです。木もですね、あの、曲がったりしてますので、そのわずかな曲がりを畳屋さんは見て、 畳を作ります実は畳は完全なオーダーメイドなんです一軒一軒全て違います同じ文章でも畳は違いますですから畳は作り置きができないんですねそういうわけで畳は畳屋さんがきっっちりり寸法を測って作るようになります時々当店の方にも、えー、ホームページを見たということで東京の方とかすごい遠方から問い合わせがあることがあります このサイズで畳を作って送ってくれれば自分で敷きますからと言われることがありますが入りません和室にきっちり完璧に隙間なく入れようと思うと畳屋さんが採寸しないと無理です多少の隙間が空いてもいいとかなら別ですけどそんなんやっちゃうと隙間ができちゃうんでホコリがいっぱい溜まりますし畳も動いてしまいます、えー、余計に畳が長く持たないということになってしまいますので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 それでは、これからもよろしくお願いします。六代目でした。